2023年4月19日にはベストアルバム Mr.5 が発売されたばかりで、これまでのシングル曲を振り返っている人も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、キンプリのシングル曲の中から3曲をピックアップして紹介します。シンデレラガール。シンデレラガールはキンプリのデビューシングルで、2018年5月23日にリリースされました。平野紫陽さんが主演したドラマ、花の千葉で馬の男。 ネクストシーズンの主題歌に使用された、まさに王道のラブソングです。初週 57.7 万枚を売り上げ、2018年6月4日付、オリコン週間シングルランキングでは初登場1位というヒットを記録。シンデレラガールというフレーズもインパクト大です。メロディーも耳に残りやすいので、キンプリといえばこの曲、という人も多いのではないでしょうか。恋、わい、恋。 患ずらいは2019年8月20日にリリースされた4枚目のシングル曲です。映画、かぐや様は小倉らせたい天才たちの恋愛頭脳戦の主題歌で、歌詞も映画のストーリーとリンクする内容になっています。難攻不落の恋に挑む切ない気持ちを綴った歌詞は、大人もキュンとしてしまうような甘酸っぱしさ。つい口ずさみたくなる、明るく親しみやすいメロディーも印象的ですよね。月読み。 月読みは2022年11月9日に発売された11枚目のシングル曲、彩りとの両 A 面で2022年11月15日発表のオリコン週間シングルランキングでは初週 79.2 万枚の売り上げを記録し、初登場1位を獲得しました。嘘をコンセプトにした大人の雰囲気漂う楽曲です。平野紫洋さんが主演したドラマ、黒ロの主題歌に使用された曲で、 物語をイメージさせるミステリアスな歌詞になっています。打点調の色っぽいメロディーも特徴的。高難易度のダンスでも大きな話題になりました。キングプリンスのシングルで一番サビが印象的な曲はキンプリのシングル曲には歌詞やメロディーが印象的で記憶に残りやすい曲がたくさんありますよね。あなたが一番サビが印象的だと思う曲はどれですかネトラボ調査隊。